はやめてさあ始 ま, ま始まりました「少量チャンネル」イエーイ今日ははいんでしょうか<笑>今日はえっとまあ冬ですし寒い ね, 寒いね今日も風強かったよね うん今日はうんえっとよいしょこちら何それ入浴剤を買ってきましたあ可かわいいねしかもそうそうそうこんなのまで買ってきたんだよねそう何これ花びらこれもあれなのかな匂いがしたりとかあ、うん、そうだねなんかフルーティーな桜の香りって書いてあるそうあう、するするする いいねそうなので一緒にお風呂入れたらいいかなと思ってますヤンなので<笑>今から入っていきますはいえー、っとお風呂場に来まして今日はこの2つをこの中に入れてみたいと思いますどんな色になるんでしょう 取れる。<笑>はい。あ、ありがとうございます。これは手で混ぜた方がいいのかな。どうなんだろう。えー、でも混ぜた方がさ、なんか色がよくかき混ぜてください。あ、ああそうだよ、そうだよ、混ぜて混ぜて。ちょ<笑>はーい。で。 花びらを。桜の花びらだよ。ね。あ<笑>。パラパラ。パラパラ、あ、いいね。すごい、あ、なんかね、入浴剤だね、これも。一応。いい匂いする。する。 はい、一緒にここに入っていきたいと思います。はい 始, める始まってる始め、まあ、ってはいやー気持ちいい ね, 気持ちいいねやっぱ寒い時はさ湯船に浸かるのいいよねてかさ超セクシーショットじゃないこれやばいねやばいねバンバンされちゃうかなバ<笑>バンバ、ンって何えなんかあ 消, さ消されちゃうってことえ多分それはないこれだったら大丈夫じゃないだって男の上半身だからさ そうだねこれは大丈夫そうな、ね、きなんか、家でなかなかさ、お風呂でさ、うん、お酒飲む人いないと思うけどうこれはもうあれなんでいつもね、うち温泉気分えいつもこうやって過ごしてんじゃん嘘つけお前はそんなことね。お風呂で飲まないですよ全然<笑>いただきます乾杯乾杯 ああおいしい翔ちゃん見えないように、ね、気をつけてねほんとだよねあの、見えてたらさモザイクモザイクかける、うん、えっといやそう、うん、結局ね、うん、今日の朝病院に行ったらさあばらに2本ひび入ってましたよあー痛い痛いずっと言ってたから、うん、なんかあれかなと思ってたけどだからねほんとはなんかあっためるのはね どうなのかなっていう感じはあるけど、まあまあまあちょっと短時間だったら大丈夫でしょう。うんうん。痛み止めのももらったし。ええそのさあ腹のさ、うん、痛みってどうやって？待<笑>って、ま、こんな話すんの？え？<笑>いやもうそのお話しする。いいえよしなくて。吉田さん何歌うかな話しよう。うんうん。なんかお風呂で。 編集 し, なしやすいようにちゃんと自分でいやいもう全部全部流そうと思うえそうなの、はい、あ<笑>そういうこと全部流そうよいいよなんかもう、編集しない系 YouTuber え編集編集しない系 YouTuber そうそう極力編集しないでそしたらあれねモロでね出てもモザイクをかけないみたいな感じになっちゃうああそれはあの最低限のモラルあるけど<笑>なんか<笑> なんか、でものあれワタサクドラマもこうやって入ってたよね、うん、入ってた、うん、もっと広かったけどねお風呂狭いんだよねうんでもたまに入るよねうちらねこうやってそうだねまあ、まあ、うんで寒い時とかねその、なんか見て見てくれる人のコメントで「うん、あ の, 何あの寝る前に見ます」とか、うんうんうん、お, 風呂お布団の中に入って。 で、うん、見ますねみたいな感じで、うんうん、あのー、その何、俺、俺が求めてた当時のああそうなのそう、寝る前にいなそう、寝る前に見てもらえればちょうどいいんじゃないかなって思ってたからうんうん、うん、だからそう彼もいろんな人ね、いるからね、うんうん、仕事の休憩中に見てますって言ってくれる人もいるし ちょっとでも、他の周りの人がいる中で 見, 見るのも ち, ちょっとさ恥ずかしかった、ね、確かにねなんか電車の中とかでさ YouTube とか見ててさ、うんああるよね、ちょっと周りの人の目気にする時あるよねああ、うん、まあそういう感じそうだねまあ気にしなくてもいいとは思うんだけどうん、うん、ね別になんか多分一人で見た方がちょうどいいんじゃない、うん、だってて今回のの動画とかさ、電車の中で見て、うん るのさん、見られたらさえっと思われるああ、そうだね動画ではあるよね気 を, つ 気, をつ気をつけてくださいあっ<笑><笑>そうだ ね, ね、うん、あと最初にさあれ入れといた方がいいよあの、苦手な方は視聴するのをおやめくださいって言ってああそうだね、うん、いやなんかそれもなんかいやなんかほんとに ありのままま映してますねみたいな感じで言ってくれるから、うんうんうん、す, すご く, くん作る必要もないと思ってるし、うん、なんかこうやっていつも通りの生活を見てもらえたら一番いいんじゃないか、うん、って思ってる危なかった、うん、もったいないよね こ, こしちゃったそうだね<笑>いつもさしょうちゃん 何, 何, <笑>何<笑>お風呂でさ 歌歌ってるけどさ、うん、ハロプロばっかり、ハ ロ, プ ロ, ハロプロやっぱり多いよね。ーーそうだね。多分曲をそんそんなに知らないから、う<笑>んだから、うん、うん、ハロプロばっかりやってるね。なるほどね。なるほどね。と何歌うの、ね？<笑>俺ね、激難式とかね。 やっぱ熱唱しほらお風呂場ってさ、うん、反響するからさすごくうまく聞こえるじゃん、うん、そうだね、うん、だ, だからねなんか劇 団, 劇団式の曲とか結構歌ってたりする、うん、そうなんだでもさこの間歌ってたらさなんかすげえうるさいとか言われた誰にしょうちゃん覚えてない め っ, ちゃうん、めっちゃ言われた、うん、すぐそうやって俺をさ 悪, 悪者にするじゃん<笑>悪者にしてないよ悪者にするよそんなことないうねーうん、ああうまいねうんまあこれから上がってねご飯食べてご飯食べまーすね、うんびっくりしましょうか今日寒いから今日もお鍋でーす、うん ありがとう。うん、じゃあとりあえず今日はここまでにします。はい、じゃえー、っともし気に入っていただければ、はい、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。お願いします。ではまた。またーお風呂場からお送りしましたー。これは何なめですか。これはー。 クラムチャウダー鍋でおい し, しそうだね。あそうきのこたっぷりクラムチャウダー鍋。えー